チーム長がみんな入って一回だけだよ一回だけ本当に一回しか時間がないので入ってよ途中から入るよ入ってねみんな入ってよはいどうも奥さん。<笑> See you e v e r y e do it. これをしまして、本日の小田原イスラム踊り2022は終了となります。明日時。